前、こういった質問をしましたほとんどの方が寝たまま行うメニューがやりやすいよっていう回答でしたそこで今回は寝たまま行うんですけど全部効果的に痩せるメニューに組み込んでますこの動画1本であなたは確実に痩せる体が手に入りますので頑張っていきましょう 一種目ずつゆっくりやっていきますんで、見ながら最後まで頑張ってみましょう。最後まで頑張れるとそれが自信になり、このまま続けると痩せるかもしれないという意欲が湧いて、継続しやすくなります。必ず途中でやめずに最後まで頑張りましょう。まずは寝たままで床を踏みながらお尻を持ち上げて、ゆっくり下ろすんですが、お尻はつけないところでまた持ち上げます。スタート お尻をつけないことで上手に背中から腹筋を使いながら下げることができます上手に行っていきましょう OK! 上下に動かしますやばちょっともも裏内もも辛いかもしれませんが頑張っていきましょう必ず最後までできますからね はい、お尻を少し上げた状態で足踏みをしていきますお腹を引っ込めたまま足を抱えましょう頑張って今回のメニューは体が弱っている背面を全部使うことができます 対面使う運動は5倍痩せるって言われてますから頑張っていきましょうあぐらを組んでお尻を少し上げてキープです頑張っていきましょうちょっとお尻が上がってたらいいですからねできなくてもね動画を一時停止したり一回休んだりしてね 最後のままで頑張りましょうマイペースでいいですからねへい、えー、反対も同じようにいきましょうもし辛かったら途中で降りて休んでもいいですからね 慣れてくればね、全然お湯でできますから。はい、足を組んだら、体を左右にひねっていきましょう。今度は腹斜筋を使って。 くれを作る体作りましょう足組んで足揺らすと骨盤の歪みの調整にもなりますからね痩せにくいよっていう男性して頑張っていきましょう も同じようにいきましょう。 膝を曲げたら抱えて下ろします下腹の腹筋を使っていきましょう 膝を曲げたまま片方ずつ足を開いていきます片方ずつ開くことで股関節がしっかり開けてい腰解消ができます 曲げた足を交互に股関節回しします関節周りの筋肉がやっぱり硬くなると姿勢が崩れますので座り仕事の人立ち仕事の人足をあんまり開くことない人はしっかり回してくださいはじめのうちはゴリゴリやなると思いますが痛くなければ OK です お尻を上げて下ろすときに背中を少しだけ持ち上げましょう振りつかれる人は頭を持ってていいですスピードはマイペースでいいですからね背中を丸めて体を少しだけ起こすちょっと背中を打ったら腹筋使ってますからね ラストはスマホを置いてお尻を上げたら手は満イ、お尻を下げたら手を下ろす行きましょうスト